視覚テレビから愛されたキンプリ、5人でのキー n g p i n スは5月22日が最後の日になります。昨年2022年11月4日に、平野さん、岸さん、ジングルジさんがグループの脱退と退場のお知らせがあり、その後は様々な憶測が飛び交いました。 一番懸念されたのは、歌番組への出演や年末恒例の事務所主催のライブイベントへの参加などが見合わせられるのではないかと、グループでの露出を絶望的と捉えられていたことでしょうか。しかし、12月4日放送、ベストアーキスト2022、日テレ系、12月7日、2022FNS 火曜祭り、第一夜、フジテレビ系、 12月19日、CDDV ライブ、ライブ、クリスマス4時間 SPTBSK、12月23日、ミュージックステーションウルトラスーパーリブ2022、テレ朝 K 系、と、キー曲すべての歌番組へ出演を果たし、12月31日、第73回紅白歌合戦、NHK ほか、 ジャニーズカウントダウン2022ハイアジー・ルーシー2023富士テレビ系への出演も果たしました。花井さんイコール以下どう脱退にあたっても様々な憶測が飛んだ。彼らが生放送の番組に出演する機会があること自体とても恵まれていると思いますし彼らが自ら引き寄せたものだとも思います。 グループの脱退と退場のお知らせはファンクラブ限定の動画ということもあり、世間的には3人の脱退理由が大きくクローズアップされ、不仲説やメンバー同士の方向性に違いがあることなどを伝える媒体もありました。しかし、彼らのパフォーマンスを見れば、それが真実ではないことが伝わってきましたよね。 生放送でメンバーが何を言うかわからないなどということは一切なく、マックからの質問にはそつなく答えて、与えられたほんの数分のパフォーマンスに全力を注ぐ彼らは、紛れもなく、真面目な仕事人です。全道そんな中で、キンプリにとって特に関係が深い番組があるという。その真剣に取り組む姿勢はまだキーエジーアンド p スがデビューする前。 数々の舞台やステージでひたむきに頑張っている姿と何も変わりません。そして、真夏の六本木で、テレビ朝日の夏祭りを応援する6人組のユニットだった彼らは、歌手が憧れる番組、ミュージックステーションイ以下へ向けて、5人では最後になるだろう生パフォーマンスを披露することになります。全能。 四角金プリがエムステで見せた熱い思い、金プリはエムステの2023年4月7日の放送会で11枚目シングル、月読み2022年11月9日発売を披露したのですが、ジャニーズ初の MV1 億回超えのダンス曲という補足付きで告知されました。月読みは平野さん主演ドラマ、クロサギ2022年 TBSK。 の主題歌になっており、高橋海人さん24主演ドラマ、ボーイフレンド降臨。2022年テレビ朝日系の主題歌彩りと WA サイドシングルとして発売されました、全同。同曲はグループ初のシングルミリオン達成作品となり、MV1 億回再生を達成したのは、グループジャニーズとしても初の偉業となった。 2022年11月4日の放送にはシングル曲の発売告知でエムステに出演されていますが、披露したのは同曲ドラマの主題歌である、彩りでした。そう、この日のことは、ファンの方は思い出すだけで胸が潰れてしまいそうになる、あの脱退と退場の発表があった日です。 生放送のエムステで、彩り、を堪能して、ドラマ、黒詐欺、第3話を視聴し終わった余韻の中、突然の発表でした。ほんの数時間前、エムステで、彩り、を歌っていたのが、幻のように感じられましたよね、全能。 そんなこともあってか、M ステで披露された、月読みは、ファンにとってはミリオン達成と1億回再生のご褒美のようにも感じられたものだったという。当然ながらパフォーマンスは最高でダンスはこれまで見た中で一番力強さを感じましたよね。上から目線になりますが、 本当に見るたびにダンスが上手くなっていると思いますし、グループ全員が同じ気持ちで、お互いを思い合わないと完成しないのではないでしょうか。この数分にかける思いの深さ、真剣さ、このグループで生きる喜びを証明しているように感じられて、胸が熱くなりました。そして、この日の放送の最後に、5月19日放送会に出演することが告知されました。 どんな内容になるかはまだ明らかにされていませんが、5人が一緒にテレビ出演するのは最後かもしれない。もちろん、どんな未来が待っているかなんてわかりませんが、様々な状況を加味すると極めて厳しいでしょうね。だけど、いつか、それぞれの道を歩んだ遠い先の未来に、こんなこともあったねと穏やかに話せるような日が来たるといいですよね。 メンバーも、ファンも、関係者の皆さんも、金プリに関わる全ての方が、辛い思いをした分の何倍も幸せになってほしいと思います。全道5月19日に控える、エムステックでの金プリのパフォーマンス。そこでの騎士、平野、神宮寺、長瀬、高橋はどんなことを視聴者に伝えてくれるのだろうか。 四角金プリ、脱退発表2時間前のメンバー全員顔面蒼白なエムステ姿四角、金プリがメンバー3人の脱退を発表した11月4日当日には、エムステの生放送に出演していた金プリ。発表2時間前に同番組公式ツイッターに投稿された写真では、メンバー全員がぎこちなく洗っている姿が映っていた。